首都高速道路高かからららお知らせでです11月9日から15日まで首都高速7号線両国インターから篠崎出入り口まで全面通行止め工事を行いますご協力をお願いします首都高リフレッシュ作戦6号向島線両国インターから堀切インターの間は11月14日から19日まで全面通行止め工事を行いますご協力お願いします首都高速ブー た ETC です ETC デビューって意外と簡単にできちゃうんですよもちろん取り付けまで込み込み首都高は距離別料金へブーンゆくゆくは ETC デビューをとお考えのあなたぼちぼち頃合いだと思いますよぼちぼち首都高は距離別料金へ ETC の車載機を取り付けるのって高くつくんだろうなとお考えの皆さんそのお考えは実にもったいない首 都, 首都高は距離別料金へ新しいものはどうも苦手という皆さん首都高の ETC 利用率はすでに 70% 以上<笑>そろそろどうです ETC 首 都, 首都高は距離別料金へ はいああなるほどわかるなはいこういう大事なことはみんなの意見を聞いて決めていくべきだと思うんですよはいただいまご意見募集中キャベツを一玉買ったら一玉分のキャベツを二玉買ったら二玉分のお代を払うつまりはそういうこと2008年首都高は距離別料金へご意見募集中 そこは納得でできる方向でね手軽に使えるしいいよねですねそろそろ変わらんとなですよねもっと便利になればいいんだけどねお得感あるねそうそうですかいないいないばー<笑>すいませんです<笑>頑張りま す, ですあ張り切りすぎたです新料金であなたの声に応えます 漁港カレー所で ETC を安全にあカレー場おはようございます。 になった etc20 よろしくいろんなところで役立つとっても便利な情報を声でお知らせします etc20 と これどっちに行けばいいのかなそんなあなたにドライバーズサイト首都高の味方案内標識や情報板が分かればドライブがもっと快適に気になった時に見てねああ分岐間違ったどうするのそんなあなたにドライバーズサイト首都高の味方最適ルートや料金を事前にチェックデートの前に見てね あれ調べた時はこのルートがいいって表示してたのにそんなあなたにドライバーズサイト首都高の味方混雑渋滞を避けた今の最適路線を検索できる最新情報を見てね渋滞すごいいな今日空てててるって言っ言たじゃんそんなあなたにドライバーズサイト首都高の味方渋滞予想をカレンダーで事前に渋滞予想を確認できる連休前に見てね この先、いいているかなそんなあなたにドライバーズサイト首都高の味方ミューティーがあればスマホで首都高の最新情報をゲットスマホで見てね